もう一度映画を撮ることに向き合わせてくれた映画でした本番いきますよーいカメラオッケ音オッケ役者オッケーいスタート はいどうもみなさんこんにちは。監督ラボの監督です。今回ですね、劇場公開初日に見てきました、思い、思われフフ、ふりふられというですね、映画を紹介していきたいと思います。この監督ラボにあげる動画に関しては、絶賛おすすめの作品ばかりを載せていますので、今回もですね、もうむちゃくちゃおすすめです。この動画の構成なんですが、前半はネタバレをできる限り少なめにした紹介ですね。で、後半からはキャラクター4人それぞれにスポットを当てて、もう徹底的にレビューしていきたいと思います。 劇場でパンフレットも買ってきました2020年公開124分の本編時間です原作は少女漫画「ストロボエッジ青オライド」に続く青春三部作最終章として「別冊マーガレット」2015年から2019年6月まで連載された全12巻完結済みです本作はですねダブルヒロインダブル主人公という異色の青春ラブコメディです 見たきっかけえ正直に白状しますと先日ですね上げさせていただきましたグランブルがですねこの監督ラブの中ではかなり見てもらいましてそれに続けと言わんばかりになかいい映画ないかなと見た時にあったのがこちらでですねほんと見てよかったなとここまで自分に響く映画だとは思いませんでしたあらすじ 偶然出会ったタイプの全く違う4人は、同じマンションに住み、同じ学校に通う高校1年生、親同士の再婚で家族となってしまい、明かりに言えない恋心を抱えるリオ。そんなリオに憧れるけど、自分に自信が持てないユナ。映画好きの 数を目に惹かれていき自分の感情に戸惑う明かりある秘密を目撃してしまい自分の気持ちに蓋をしてしまう数を見一人の告白をきっかけにそれぞれの感情は複雑に絡み合い相手を思えば思うほどすれ違うこの4人が織りなすドラマ結果はどうなるのはいとい う, うですねもう入り組んでおりますと言いつもですねでもうわかりやすく描かれておりました 出演者まずこの2人ですね「君の水い臓を食べたい」の黄金コンビ見た方はお分かりでしょ う, もう間違いありません監督三木貴弘監督もう DVD 持ってますもう劇場でパンフレット漫画版も持ってるぐらいもう大ファンですもう空にはねもう見てくださいまだ未見の方はもうすぐレンタルショップに走ってくださいもう配信サービス飛んでくださいもう見てくださいえ三木監督はですねもう青春映画の巨匠です 感想。 全員が主人公です。一人一人語ります。とにかくですね、この冒頭のナレーションから、テンポがむちゃくちゃいい。だいたい映画って、ちょっとこのシーン長いかなって、ありますよね。この映画はなかったです。あかりとリオ。この2人の関係性がまず切ない。リオが、明かりに告白しようと決心したその時にですね、再婚が決まりまして、その相手の子供が、赤いだったんですよ。まあだいたいこういう砂川も、やった一緒にやるで苦するぞ なるかとと思うのののでですすすすがこの作品の高校生はですねちょっと違いいまま大人びていますお互いを思いやる心が行き過ぎたがためにもギスギスしてしまう関係性画面からバシバシと伝わってきました伝えたいっていう気持ちが伝えられないっていうこのもどかしさ伝えてしまったら最後この関係性が後悔してしまうたった一言の発言や行動でガシャンと 崩れてしまう関係性そういった結果が見えているなら伝えたいとあなたは思いますか 今回二人をピックアップしたんですが、その他の二人も思い思われ、すごい絡み合います。で、この四人の登場人物、いろんなエピソードを通して考え方なり行動なりがですね、それぞれ成長していきます。あと、親と子。ここもですね、かなり焦点が絞られておりました。高校生といえばですね、将来自分は何をしたいのか、親が離婚や再婚、そういった経験が全くない自分が見ると、まあ、こんなに悩むんだなって、この映画を見て感じました。はい、というわけでですね、ここ までがですねネタバレギリギリまで抑え込んだところのレビューとなりますここからですね、えー、ネタバレして 言っていきたいと思います。えー、まず主人、まあ主人公ってもまあ4人いるんですけども、その主人公の一人、明かり。明るい性格で、防シュな感じでした。笑う機会が多い彼女なんですが、隠している部分もかなり多くてですね、みんなが幸せになるために、自分が犠牲になって振る舞う姿。まあここもですね、ちゃんとオチがあるんですけども、傷つかない方法ですね、詮索していくんですよ。えー、そんな彼女がですね、後半の学祭のシーンでですね、元彼が登場したシーンですね、心の奥底の脆さを見破られる 場面あの表情がなんとも言えなかったですあと反対に学祭のシーンで高臣の順番待ちをしている時のあのちょこんと待つ姿あのけなげな姿あと結構肩こい場面が多くてですね振られた時のあの切り返し見ててもうググッとまああと。 クリスマスのシーンですね。いきなりジャンケンを始めて鬼ごっこをするシーン。ま、あこれだけ聞けばですね、高校生なって鬼ごっこって何やって思うかと思うのですが、それまでのシーンの積み重ねからの鬼ごっこ、やばかったです。続きまして、シャマラさんが演じた山本リオですね。むちゃくちゃかっこいい。まあ、あとやっぱ声いいよね。通っているっていうか、なんていうか独特な声質。もう演技に関してもパーフェクト。続きまして、福本莉子さんが演じました、市原ユナ。基本うつむいている。素朴なキャラ キャラクターですこの映画の中で一番成長したキャラとも言えます。中盤あたりですね、安全地帯の明かりにポンと背中を押されて告白して、まあ、見事に振られるわけなんですが、その後のですね、明かりと再会した後何も言わず抱きしめて泣くシーンが良かった。 よかったというちょっと言い方は悪いんですけども、ぐさっときました。ユナがですね、まあ、後半のあたり前向きになるんですけども、自暴時期になってきた理由を止めるシーンがあるんですが、それ以上言ったら全部壊れるよっていう、あ、こうやって人は成長するんだって感じました。簡単にですね、明かりがかなり沈んだ時に、遠心が助けるよって言った後に、ありがとうっていうこの一言の文章含まれる意味、もうなんかもう見てて、すごい来るものがありましたね。 はいで、ラストですね。個人的にですね、高いというキャラクターに、むちゃくちゃ感情移入しました。彼がいるからこそ、この映画すごい心に響きました。演じたのが、仮面ライダービルド、サブライダー、クローズ、バンジョウリュウガを演じた赤楚衛二さん。仮面ライダー、ピクをつながりでも楽しませていただきました。 一眼レフををですね使っってて映画を撮っている、えー、本当に映画が好きな青年でして部屋にあるポスターがボーンアイデンティティこの映画「ツタヤーがです、ね」が結構出てくるんですよ、えー、エレベーターでですねリオと会った時に何かりだろっつっ て, ってマッドマックス出てくクスの いうシーンいいよね、まあ、あとはオスすめの映画あるアバウトタイムっていうシーンがあるんですけども、まあ、監督自身ですねこの映画すごいいいよいいよってあげすぎて正直ハマんなかったタイプなんですけども彼らの家庭環境もやっぱりちょっとですね兄が舞台をやってる人もう両親とぶつかって家を出ていったというですね、えー、自分の部屋の DVD ラックがですねもうむちゃくちゃ映画に埋まってるんですよある日空っぷりになっちゃうんですよ一気に捨てられたということですね、まあ 普通だったら、もう、なんて捨てたんだと。なのに、兄貴の件もあるので、好きだけども、家庭環境を壊しまで、やれないなという、そこね。で、その後に、映画から離れようというですね、決断するのですが、その話を聞いた、明かりが彼の靴だこりにプレゼントとメッセージを仕込みます。その中にあったのが、アバウトタイム。ちなみに、その前のシーンで、明かりがですね、ツタヤを見て、足を運ぶというシーンがあるんですよ。それを見て、あ、なんか、レンタルしに行くのかなって、う新品の DVD。 ようです。ちゃんと袋に入れて、靴箱に入れるんですよ。で、さらに、そのメッセージがいい。私はその夢を応援したいと。あなたの夢を応援したいと、メッセージとして残すんですよ。いや、切ないね。というわけですね。四人のキャラクターの。 印象的なエピソードをピックアップしてレビューをさせていただきました。いや、あとのラストシーンよかったねー。血がらみとかも全部取っ払った状態の4人がですね、高台に並列に並びまして、朝日が昇るシーンを見る場面、そこでカメラがもう上がっていく。その後にエンドクリジットが流れるのですが、そこで入る楽曲。もうこの歌詞がむちゃくちゃ良かった。この歌詞によってやられましたよ。まあ映画を撮ってる自分としても、すごい来ました。でこの歌詞 のですね最後はですね撮影を続けよう。 命ある限りははといいうでですすね歌詞なんですよ、はい、私監督昨年までの10年間ですね実主制作映画1本で頑張ってきましたどうかなということで一旦休止という形でこの YouTube 活動を始めました映画制作を復帰させる条件として、まあ、ほぼほぼ無謀な壁を自分で作りましたそれまでは絶対に映画を撮らねえぞとただこの映画を見てですね肩の荷がフッと押しました周りの環境とか評価なんか気にするなと撮りたいものを撮れというメッセージをバシバシ いたただきましたちなみにこの映画なんですが仕事の前に見ましてもう仕事に行くその行きの道とかもなんかもう見てる世界が変わってましたというわけでですね私監督えこれからですねえまた映画を撮り始めますこの映画を見たからこそこの決断に至りました撮りたい時に撮りたいなと好きなものはとことん好きでいろとそういうですねメッセージをこの映画で感じましたもうなんかねすごい背中を押されたあったかい素敵な映画です改めてですね 映画ってすげえなと。こういった導いてくれる映画。まあそんな映画をですね、自分も作りたいなと思いました。青春ノスタルジー映画。思い、思われ、ふりふられ。現在絶賛上映中です。ではこのチャンネルではですね、映画や商品レビュー等ですね、お勧すすめしまくってます。今後もですね、監督ラボよろしくお願いいたします。監督でした。また次の動画で会いましょう。